今年も雪だるまあるのかなレースだ中央は仲間いるからいけないまだ追われてる。 おお前はえ何バレてないバレてないなんでバレてるの救助がりいけよー行け。 相棒配信、はい、だー初見ホイホイこれドワイトも雪だるま入ってるな気をつけろ今年の雪だるまは貧弱なんだいたバレてない変身